おられる方 と, とてもワクワクしております。ご聖のる方よろしくお願いいたします。欠かないまぼろし、鏡に映る美しい花、目には見えるが手に取ることができないもの、それがシップルよさこい、シップルヨサコイシップラル2022 水月。 たくさんの手拍子ありがとうございました嬉しかったです心を込めてお出会いましょうレイ、ね